日常演武の食た日記にようこそさて本日の演目はこちらそれでは演武開演急がないとノルマが達成あよしノルマええよしやった、はあ、今日もバトルのバイトに疲れたなあというわけで癒しタイムです現在31で行われているスプラトゥーン3コラボアイスクリームケーキ食べたいと思います チャンネル登録よろしくお願いします。はい。さすがにちょっとこれアイスクリーム向け機構おとし落としたら大変なので持って写持って見せられないのでちょっと別か別に移しましたけどは大体こんな感じになるアイスはスプラトゥーン3コラボおーイカスソーダグレープで、ね、合ってるよな。そうそ う, そうイカスソーダ＆グレープを6個チョイスしました。レギュラーは以前食べてますからね。なので。 溶けないうちにいただきますね。でもピックはさすがに食べられないので、どかしまーす、うん。イカちゃん。いや、ね、これはイカちゃんだ。あ、そうなん、イカちゃんだ。イカちゃんの出番。めっちゃ短かった。はい、それでは。いただきまーす。ええ、アイスでも生かしてる。ええー。めちゃくちゃ生かしてますよー。 口の中で弾けますし、下のドライも大人のにガが効いた、うん、味わいで冷たく届けてくるのが心地いい。うーんも。 といろんなアイスで食べたくなるようなそんなケーキですねまた生かしたコラボしてほしいです溶けるのが嫌で早く食べたかったので結構なんか根本的な説明がを省いてしまっていたのですが改めて説明改めて一から説明しますとサーティーワンにはこういうサーティーワンデコケーキというのがあるんですねなんかこのホワイトまたはパステルブルーの土台の上にアイスお好きなアイス6個を乗せてこういうポップとかバルポップとかあん 今回のスプラトゥーンセットにはバルーンはなかったかなポップだポップかバルーンだポップと、うん、そうだ一緒についてくるわけじゃないねこれとチョコペンセットというものがついて で,、ね、で今回はスプラトゥーンコラボなのでこのポップはスプラトゥーンのものになってさらに専用の台紙とかもついてるんですね、うん、そしてこの下の土台部分についてですね自分は今回パステルブルーを食べました キャラメルリボンもチョップドジョーのも結構苦みの効いたアイスクリームでそこまで甘さは感じず苦み苦めで大人の味わいといった印象ですねただ小さなお子様には若干向かないかもしれないので<笑>ご家族で食べるのであればホワイトの方がいいかもしれませんホワイトの方もまたレビューしてみたいと思いますで今回は 先ほども言いました通り自分は31のレギュラーはマスクメロン の,、まあのシャーベット以外は以前食べていますので今回の、ね、この、まあ、レギュラーフレーバーですよ期間限定フレーバーは食べてないですレギュラーまた説明不足だこの生かすソーダグレープを6個乗せましたシュワッとしたソーダと中に入っている チョコパフのカカリカリ食感が美味しかったですグレープはあまり感じなかったですでなんか黄色と青のソースが垂れてたのは見えたと思うのですがあれはどちらも味は同じでしたち ょ, っとのちょっと薄めの練乳のようなまろやかなミルクの味わいですねなのでどちらを多くか け, て か, かけて縄張りバトルを勝たせてあげるかはあなた次第ですねというわけで、ね 今回の31アイスクリームコラボスプラトゥーン3コラボアイスケーキとっても美味しかったですまた別のゲームやフレーバーも食べてみたいですねというわけで今回食べたいケーキは5点とさせていただきますご視聴ありがとうございましたコメントしていただけるとそしてよろしければ他の動画も見ていただけると動画を拡散していただけると嬉しいです演舞終演